俺のトラウマの魔のあっこういうことだよねあっやっぱ雪だよなねえそんな格好じゃ寒いでしょこのコートを着てあっありがとうございますあかいコートを手に入れたここはどこダルガフス山に囲まれた村でちょうどいい時に来てくれたはい かわ い, いかわいくなかったわ<笑>不審者に追いかけ回されてる。事案だけどあれ大丈夫特別な場所、何十年もの間はいはいはい。ええー、それは今でも多くの人が<笑>厳しい冬を乗り越えるためにはい死者が墓から蘇っているとは。怯えてる。怖いわな、これは。 まずどこに行けば行くか教えてくれる鉱山の入り口が見えるわ山を登るうわーブラッドがいらず彼とその家族が鉱山を持ってきたオッケーちょっと待って行こうかなって思ったけどお金が2000貯まってたらあ貯まってるこれちょっと鎧ごめん一回やっぱ強化するわオッケー鎧のアップグレードと来たおゴールドセイントになったね なんか角生えてるほ<笑><笑>いじゃあロシアの山荘やっていきたいと思いますいやここさ結構うっなんだ犬犬がいるんだが雪山のゾンビとうわ犬これやばいななんか硬くないこ速いやつに特有の柔らかいっていうあれがないの ん, んか速いくせに硬いっていうマジこれすごいよな雪 こんなとこでよう暮らすわ何だお前うわっゲボハイターゲボゲボ山くん第2号こいつなんかあれだねそんな大したことないねあなんだ転がこれもう一回転がってくるあドンキーコング方式じゃんこれえこれいつ行くのえ2連続でゲボハイターしたやつこわオッケーでもちょなんかめんどくさいな<笑>お前お前めんどくさいよそれ全然前出れないがぶねーは よしよしよしここがこいつがこのここの固有のモブというか雑魚っぽいねお前はそれしかないのかよし行こうおいいねこれやっぱね竜の盾がねもうどこまで行っても環境すぎて<笑>竜の盾環境来てるんだよこれもうすごいよなこれもう何でもござるですよ全部これでいいんじゃないかっていう いや、しかし、あれだね。BGM かっこいいね。なんか、雪山のさ、BGM ってさ、どのゲームもさ、これかっこよくていいよね。ちょっとなんか、コーラスが入ってさ、すごいいい感じの BGM が多いよね。か、すごいなんか静かで、こう、リンリンリンっていう感じの BGM か。これ、結構真っ直ぐ来ちゃってるけどいいのかな結構、ここまでは、快調だねけ。飛ばしてるよ、飛ばしてるよ。 お前が意外と大丈夫だから助かってるな3連続はきついけど大丈夫オッケー多いね雪だるまくんゲボハキ雪だるまこれうわすげえ<笑>すごいねマンモスこれはえー、まぁ、あ、雪山だからもう凍ったままこういう化石がいっぱいあるっていうことなんだろうけどこれどこまでしていくんだ どこまで行くんだこれあオッケーここまでかマンモスめっちゃ埋まってるオッケーおっあー出たー子供えっぶねっ。お前邪魔だとりあえず助けるよよし50体もうお約束のもう毎回これこれね実はねあのめちゃめちゃ指が痛くなるんで<笑> これね、聞こえるかな、このカチャカチャカチャカチャっていう音、すごい勢いでねあの、右と左をね、交互にやりながらね、Y ボタンを高橋名人並みの連打で、なんかもうすごい、ラグくなってる画面が、<笑>画面が多いのよ、これ<笑>。あの、コインとさ、この小猿くんと、このエフェクトであ、気づいたらもう50いってる、あはは、やばすぎ、この武器、本当に。 チンパンジーが使うためのやつなんだね、これ。あ、すごいね、これちゃんと重力が。重力に逆らって。これ、一応上、こういうゲームって大体まあ上行けばいいんだよ。オッケー。ほい。あー、やばい、これ、落ちるやつ。えなくなっちゃったけど足場。どうすんのあ、<笑>すごい、なんかシュールだねパッと出てきた。<笑>どういう原理いや、この落ちる床の向こうにでも、下坊雪だるまいんの、なんか嫌らしいね、結構。 これ危ねえ、こう、ちょっと当てて、OKOKOK、OK OK OK。ここで当てながら、あ危ねえお前、そのタイミングは。まあ、分かっちゃえばって感じだな。でもこれ、あれだな。多分、一回ダメージ食らうと、一番下まで落とされる、あの、俺のトラウマの、魔の、ああこういうことだよね。ああくぅ、ああ、危ない危ない<笑>どんなグッてくんのもいいけど、<笑>危ねえ。 あのー、なんだっけあのー、魔法の杖で青いゴーストみたいなのぴょんぴょんしていくとこみたいなあれめっちゃ嫌だったなほんとにおーしかもこいつら落ちたら復活んじゃねえかよ勘<笑>弁してくれーオッケーやだなーこれもう落ちたくない落ちたくないでござる落ちたくないでござる危ねえしかもさっき別にあいつと関係ないとこで 足滑らしたからね危え危ない危ない危ないよかったダメージ受けた場所があれでよかったこっちかな OK 会長会長会長なんだけど危ないわー本当にオッケーオに OKOKOK これでこっち右左届くかこれ危ねえめっちゃギリギリだなでお前はもう本当にムカつくでおじゃるよ 多いなあこいつなんか操作が上手くなってるのを実感するよしいいよお矢印看板早いよ結構もう半分ぐらいは来たんじゃない雪山この感じだとわあ、洞窟か雪の洞窟もまあまあありがちというか外せないよねっていうこのクリスタルっぽい感じあっういわお前どうした急に子ぞれ出てきたけど ゾンビくんはまあ大丈夫かないたええんで食らった今あえな何で食らった今何のダメージ早いこれ<笑>すごい面白いねこれ早いえい痛い痛い痛たい痛たいいちょっとちゃんと見ないと早いんだわあいつちょちょちょちょちょち ょ, ち ょ, ちょあちゃんとあれだねあのー、おばあちゃんにもらったコート着てるんだねこれ脱げたらマデリーンもう薄着が見れなくなっちゃった で、どこ行けばいいんだえっどこ行けばいいんだこれあっんか下降りれんとかあったんかーいこっちじゃなかったんかーいあっこれ下行っていいんだ下行っていいと思わねえよ普通これ行って何でお前これはさちょっと横からにも判定があるのずるすぎるだろ危ないわ本当に。にんだオ ッ, ケーオッケー。いやなんか広そうだなここまだ 広そうだけどなんか敵がいまいち強くないからそんなに苦労はしなさそうだねここ壊せれそうだねオッケーだって小猿とこのゲロハキ雪だるまとコウモリぐらいでしょコウモリとか最初すげえ苦戦してたけどまあなんかなんだかんだ結構大丈夫になったきたなあとゾンビかもいいのか、まあ、コウモリはねなんかダメージ食らってトゲの上に無抵抗で落とされるみたいな結構そういう即死ギミックと噛み合わせて強いっていう あれだからなおいしょやっぱ硬くなってんのもでかいなアーマーレベル3で全然ダメージ食らっても死なないもんなこれうーんとどこ行けばいいんだろうこっちかな、えっと、えっ<笑>こっちかなじゃねえわ全然分かってないが普通にもうすげえ尖ってるクリスタルの上に落とされなんか<笑>この速いのなんかシュールだね 早いいととちょっと可愛いどこ行けばいいんだ危ない分どこ行けばいいんだうんー あ, あそこ扉だからこのまま進めばいいのかなまあもう金はないらないんだよな使い道ないからよしいいねもうなんか武器も防具も強すぎて会長そのものですよ危ねえなんだこれよし下まで行ったで右まっすぐ行ってどっかで上に上りましょうと オッケオッケ ー, オッケーぬるいよ、ぬるいよ。ここかな上上がれんの。早い、早い。早い、早いて。痛いて、痛いて、痛い。ちょっと、ちょっと待ってくれ。ちょっと油断するとこういうことになるから、このゲーム。こうして、待ってギリギリ乗りたい。えおい、コウモリ、さっき、お前は大丈夫とか言っちゃったから、怒っちゃったわ。で、このぐらいのタイミング経って、ここ行って、危な鉄球鉄球 え、そのコンビずるくないこれヤバくないあそんなことなかった。痛いわそんなことあったわ。もう。これで。あ、なんだお前は誰だあなんか言ってたな。ブラッドという人を探してる。私がブラッドだそうか。何を手伝えばいいの巨大な猫とやり合ってるとこ。猫あれを猫と呼べるの他に何と呼ばいいかなり手を焼いてるみたいね。退治するのを手伝ってくれないかもちろんよ、よお行儀のんあり猫ちゃんはお仕置きしないとね。猫か。 猫ってさ、言うけど、どうせなんかトラみたいなの出てくるんでしょほら、出てきた猫じゃないよ全然これはおのこの子、つロロ降ってきた。どうしよう。どうやってダメージを与えるんだろうこれは。あ、飛びかかってくる。あ、猫だからちょっと。な, ん な, んなん、な、なになになにあ、あそういうことか。あ、これを好きにおりゃー高火力の無知でね。一番。やっぱボスはね、無知が結構いいっしょ。オッケーで、 うおお風もお危ない危ない危ない。でもお前大丈夫だね。なんか肉振ってくるの面白い。肉食べてる間にケツを。おらおらおら、痛いかムチは。調教してやるよ。えこのつららもさ、奥まで来ないから、ここで手前側行けばいいんだね。OK。で、肉が降ってくるから、肉落として。あーらーケツをね、もうこの。 暴れん坊の猛獣のケツをもうしばきまくってどちらが上かっていうのをねその身に味合わせてあげようじゃないかと所詮は猫ちゃんよかわいいねもっとほらケツ出せもう無知でぶん殴りまくってやるよちょっとコードパターンが単純なんじゃないの君これ余裕だよ多分ほら肉来てほらお肉食べて お肉の代償にムチをどうぞあ痛い<笑>なんで食らったのよ<笑>ちょっと近づきすぎたもうちょっと煽ろうかと思ったらいったもう<笑>調子乗るとすぐ死ぬからさこの人お肉振ってこねえ痛っあ肉振ってきたやっとよしへーへーへえへーへえ い, い<笑>かわいいね猫ちゃん俺のムチの味はどうでしたかおついに ルーンストーンこれ揃ったね猫ちゃんが一番勃興にしちゃったけど<笑>大したもんだな名前なんて呼ぼうジョーさんえっとマデリンよマデリンオーロナーガン母なんともお姫様だったとは会うのは赤ん坊の時以来だか気づかなかった誰そうだとも、マデリン私はお前のおじいちゃんおじいちゃんだったんだやだなこんな反乱のおじいちゃん他人のふりするわもう一人のもう一人のおじいちゃん元気にしておるか あ, あっちのそういうことか母方と父方みたいな話ね 元気と い, いないおじいちゃんとおばあちゃん、城に2人きり。おじいちゃんは1人で城を守ろうとしてる。なんと1人で大勢の敵を相手に戦おうとしてるのか。私が完成しよう。お前は旅を続けなさい。私は城に向かって支援するよ。あの、なんかめちゃめちゃゴージャスな王様のおじいちゃんとこの半裸のおじいちゃんの喧騒を見てみたい。本当にありがとう。おじいちゃんも来て喜ばずよ。旅の無事を祈ってるぞ。ダスピダーニャーダスピダーニャーってなんだ<笑> 謎の呪文出てきたけどよしこれであれだね多分最後のあの転移席のとこに行けるようになったって感じかなあいたいたはーい集めてきたよ全部えどうすんだっけこれ<笑>これどうすんだっけインベントリこれ集めたけど何しろっつったやっけ トーンうーん。墓。城。先祖の定石。あ新しいとこ行けてるようになってる。これかな先祖の定石。わっ死んでる。おマデリーンお前なのかい最後に会ったのお前が5歳の時だった。誰だこの声もしかしてひいおじいちゃん。お本当にひいおじいちゃん。ああ、そうだと思う。ここから出て故郷に帰りたいんだが。 忌ましい不意の魔法のせいで動けんのだだがお前が来てくれて助かって一緒に家族を救いに行こう私に任せてふいを解くにどうすればいい何もする必要はないよフリッツィ頼むぞ何したあなんか不意に解いたのか集めたからか<笑>さあマデリーン決着をつけるときだ決着ですかもう分かりました行きまーす